こんにちは、門前生態の光信です。よくね、えー、おはよようございます。えー、よくね、皆さんね、当店に来られて、整体1回やったらそのままずっと楽ですかっていう、結構ね、勘違いされてる方が多いので、今回のね、動画でね、話しておこうと思ってます。整体を1回受けるっていうのはどんなイメージかって言ったら、散髪を1回してずっと髪の毛伸びませんか、先生って聞いてるような話にな、ね、るんですよね。分かりますか整体ってそんなもんなんです。 1回すれば腰痛が劇的に回復してその状態をキープすることができますかって皆さん言われるんですがそんなことはありません車買ったらずっとメンテナンスしなくていいですかって聞いてるようなもんですガソリンの、ね、エンジンオイルも交換しないきゃいけないしパンクあのタイヤが擦れてきたらね使った分だけ劣化するんです人間の体も分かりますか とということはですよ、1回整体をしたからといってずーっと何十年も体が楽になるということはありえませんただ1つ言うのであれば体にそこまでお金をかけたくない人たちでぎっくり腰になったから1回施術をしたらそれが劇的に回復したこういうことはありえますただずっと使っていって肩こりとか、えー、仕事をしてるときに腰痛がね、常に出てくるんです こういうのはねやっぱり定期的なメンテナンスをしなきゃいけないんです整体師だと、ん絶整体だってプロゴッドハンドだけどそんな劇的にすごい人間じゃありませんなので門えん絶整体を1回受けたから劇的に回復しますか先生ザコト神経痛がずっと取れますかとよく聞かれるんですけど言われるんですけどそんなことないからね<笑>定期的にメンテナンスしてよ であとは自分のメンテナンスもしてください私違う動画とか違うところ、まあ、ブログとかでも何回も言ってますがまずは痩せること次に運動をすることまあ、運動って何散歩で構いません散歩をすることまあと体を温めること私この3つぐらいしか言ってないんですよこの3つやってくださいまずはやっぱり体型痩せる、まあ、ちょっとも私も少し先ちょっと太ってますけれども でもこの微増で毎日体重を測ってますで、えー、体脂肪率あの肥満度指数 BMI っていう指数があるんですけれどもそれが24前後ぐらいをキープしてたらまあまあ健康です、まあ、19から24の間だったら健康ですこれがね肥満あの、体を健康に保つ秘訣あとは歩くこと私の仕事もずっとこうやってねエンドレスにマッサージしてますからこれ以上運動必要ないんですけれども 皆さんがもし運動され た, たいというのであれば30分から1時間ぐらいの運動それもただ歩くんじゃなくてたまに軽く走ってあげたりとかする方がいいっていうデータが最新のデータで出てきてますから途中で階段を入れてあげたりとかそういうふうなことをやってみてくださいこれをされるとねものすごく健康になりますあとは体をぬくめることこれどれぐらいぬくめればいいのかっていうと 38度から39度ぐらいの温度で湯船にお湯を張って首のところまで5分間使ってくださいでプラスあるは、えー、腰のところまで10分間使ってあげてくださいそうすることによって、ね、毎日湯船に使ってあげるだけで体は楽になっていてくれます私もそれを毎日仕事の時は毎日毎朝朝風呂ですね私の場合夜は酔っ払って酒飲んで寝ちゃいますから 朝朝風呂でも一日必ず1回は湯船に浸かるように心がけています。なので、ね、まあまあ、これをやってくださいで。それをやり続けて、なおかつ私たちのような整体院だったりとかマッサージに定期的に先生あの、どの先生でも構いません、うちの店に来なくても構いません。とりあえず体のメンテナンスをすることですよ。自分の体じゃできないこともあります。私も100均でで最近 す, ごいですよね ストレッチポールっていうのを買ってきて自分でねこうやってゴロゴロやってますってゴロゴロやってますこれで、ね、やりながらも「雅人先生お願いします」と言ってお金を払ってやってもらってます当たり前ですよ雅<笑>人先生ただやってバカじゃないのって言われちゃいますからまあまあそんな話を置いといてとりあえず生体1回やったら取れる取れるわけがない話はここに戻りますね だから生体を1回やったからって言ってもずっと楽になるわけじゃない髪の毛の色染めたらずっと私金髪のまんまですかそんなわけないですよね1回白髪染め染めたらずっと私の髪は黒いままですかそんなことはありませんということはやっぱりね定期的なメンテナンスっていうのが必要になってくるんですそこにお金をあなたがどこまで払えるかそれは価値観です だから価値観と、ね、いうのはやっぱ人によって違うのでどれぐらいの価値観というのか分かりませんただ私が見ている限りは30代以降40代以降ぐらいになってくれば1か月に一、えー、回から3か月に1回までの割合ぐらいで体をメンテナンスされている方がどうやら健康になっていくみたいですよっていうのは分かってます50代60代ぐらいになってきたら1か月に1回は最低限 に最低1か月から2か月までの間に1回はされたほうがいいで55超えたらもうね1か月というかね2週間に1回ぐらい2週間に1回ぐらいの割合で体のメンテナンスされないと体ってねバリバリ働いてる人なんかだったら保健康な状態を保てない気がしますうちの店に来いとは言いません近くのお店で接骨院さん整体院さんいろいろあります 1回 10, 10分しかやってくれない店だったら毎日のように通わなきゃいけないと思いますけれどもそれぐらいね体のメンテナンスでね健康な状態で体の状態をキープしようと思えばそれが必要になってきますなのでこれを参考にね動画で見ていただいてあ俺はこれぐらいのお金が払えるからこれぐらいかなとかあ私の価値観はこれぐらいだからこれをしようとか色々いろいろ思われると思いますだからその感覚でご自身に 自分の体にどこまでお金が使えるかそれをね、検討してみてください今回ねこれをね何回もね話をするのがね大変だったので動画にしてみましたが見ない人もたくさんいると思いますからまあ参考にしたい人だけ参考にしてください以上門ん絶生体三つのぶでした